アニメ銀魂もついに最終章突入ですね。この間終わたまも育ったある。ま、アニメ銀魂の終了は残念だが。最終回は半年後くらいかな。なんだとせやな、じゃあもうエンディングも次回予告もやっちゃったんだから。<笑>ということで、今日の銀魂はこれで終わりです。はーい、次はキング・ゴングのお二人、よろしくー。というわけで。<笑> あのまま BG オンリーで30分を終わらせてもよかったんだが、まあ、銀魂を語る上で欠かせないエピソードといえばあれしかないですね。マジだよ今度誰かまた違う人が飛ばされるよこ、えー、こで何やら怪しい密談をしているという通報があって迷うがですね。アニメ銀魂もいよいよ最終章突入ということでアニメ銀魂が残り半年を走りきるためにも重要な回なんですよなんとしてもやつらの拠点押さえてこい。 はい、おい起きた起きろ新鮮組の晴れ舞台だぜ。楽しい喧嘩になりそうで。じゃあ、次は近藤さんに改装してもらおうか。いやいや、俺も今でこそこれらっぽい感じのキャラになってはいるがそんなに、モテるわけないんだよ。そんなことないですよ。男らしくて、素敵じゃありませんか。ケツがケダルマったらどうするよケツゲゴます。イシマス。結婚してくださいえ ね, ねえねえ農女のおから入って 兄弟水入らずのとこ邪魔しちゃっていいのよおれが食べてやるからこのたっーに入れておきなさい腹はいててたおいおいまだストーカー被害に遭ってたのかこ<笑>ちらも毎年恒例の行事なんでねおいそれと変更できん何勝手かしてんだ爆心だがんだか知らねえがいいかい陣地争奪叩いてかぶってじゃんけんぽん大会じゃんけんをし勝った方が殴りかかる誰だ今ましねつったの絶腹だ俺 それでは一回戦近藤局長バーサスおたえさんあいってかぶってじんん、じゃんけんパンパン、えー、ジョウル、関係ねえじゃん局長局長もう始まってんぞ早、はいもうすげえ早、はいはい、勝負はもう始まってんだ次は敵よら上等だだからルール守れって言ってんだろうがこれも収集不可能だなだって…行くぞ上等だこれ どうしたグずの根も出ないか だ, だ, だ, だ, だからなめてんのかって言っとったっこんなことじゃ12月のおつーちゃんのコンサートに間に合わねえよ確かにおつーちゃんを応援してる奴は俺たち以外にももうたくさんいる特にぐずはおめえ幹部の男だったら男だったらおのめの体にぶっ立って 波に流されてきたのかなんか入ってる運命って信じますか私は信じていますく、くそありがとうございました最近は家に帰ってきてもすぐに部屋にこもってしまってとにかく難しい年頃だからこういうことは男の銀さんに聞いた方がいいかと思ってなんと書き出せばいいんだ無事も素性も知れない人に手紙を出すなんてうう誰だよこいつらどっから連れてきたんだよ おいこれ忘れてんぞンツああじゃあお前夜な夜な書いてたのって手紙友情ですよ友情少年は友情努力勝利でできてるんですからあの広大な海を漂って僕に届いた手紙ですよお茶とお菓子持ってきたからよかったら食べてい い, やいいですよちょっとやめてくださいおいお い, おいなんだよこれ長えし面白くねえし普通だし奇抜なことが好きなやつってのはな 飽き性が多いんだ。向こうの情報がろくにない以上。こっちのことを分かってもらうしかないだろほら、お前って平面にメガネだけ転がったような人間じゃんたく面白くなってないからどうせならもっと鮮やかな演出してよジャンプの目次コメントになってんだろうがまんま目次コメントだろうがゲ原点に立ち返りましょうよ。振り出しからやり直しましょう。思い出してみろ、シンパチ。お前はこの手紙の一体どこに惹かれたかシンパチ。 健全な魂ってのはな表にも現れるやります僕やってみますどうですかこういう感じで、はい、笑って新八くん僕を取りよう新八くんこっち新八の成分の 95% は眼鏡だもっといいモチーフはねえか あ, あ、これも違うあれも違うおお。よしこれだ新八だねえよそれ何死んでいいお姉ちゃん お姉ちゃん僕の名前は志村新八ですでもちょっとかっこいいかもそれにお姉ちゃんと同じ年頃よよかったじゃないじ実は私あの手紙にうららちゃんの写真を同封して流しちゃった、うん、だ, だめよ私なんか誰も相手にしてくれないものもっと自分に自信持ってよお姉ちゃんかわいいよ私も可愛いいけどゆっくりでいいから頑張ろうお姉ちゃんメロメロじゃねどうするよおい教えちゃう あんなことからこんなことまで教えちゃう彼女が知りたがってるのって僕じゃなくて大北さんじゃねえ。二枚目に勘違いされるならそれに越したことはねえだろう。こんなもん大神だって勘違いするなお前たちがまだ門の前にすら立てちゃいない。僕から入ってくることもできないやつに言われたくねえんで知ってるんだよ 大久保さんが探しに来てたよ。いつからそこにいたんだよ。新発倉、あんなただれた恋愛しかしたことがなさそうな男に文通などという恋愛がわかるわけもない。姉の発生する疑似恋愛しかしたことなさそうな奴に言われたくねえんだよ。相手は新発君に興味を持ち始めた。しかし一体何を語る？万年金欠で趣味はアイドルのおかげです。でこんなんで持テるか？もちろん飲めんの。そうだよ。アイドルおかげで何が悪いんだ？嘘。そんな指導に背くことができるか？印象が変わると言っているんだ。 例えば僕は銀さんという侍のもとで侍道を学ぶべく日夜修行に励んでいます最近はその美しさもさらに磨きがかかり弟の目から見てもまぶしささえ感じますさらに驚嘆すべきはそんな美しさを持ち合わせながら今我々が目にしているのは奇跡が起こした口奇跡に過ぎないからですでももうちょっと簡潔にしないと何のための手紙か分かりませんよムラムラしますどんな弟だまずいキーワードは全部取ろう。 都合のいいところだけ書いとけばいいんだよ。もういいです。前半だけ使って、あとは客観。あとは、一体どんな生活を送っているんですか新八さんにもお姉さんがいるんです。まともに話せるのは妹の私と、執事のセバスチャンズをくらい、い海ばかり眺めて、遠い世界に思いを馳せて自分の殻を破ることもできないの。思ったより、がっぷり姉の話題に食いついてきたぞ。近藤さん、いい加減にしてくれよ。ちょうどいいところに来た フォローの男どう見てもピカ型の女だぞピカ型この手合いは下手にフォローに回ると延々と一人で喋り続けるぞおい、何彼ピカ型の女に恨みでもあんの見えよお姉さんのことを思うととても心が痛みますいつかきっと心を開いてくれると思いますさつ話題に切り替えようとせんだお前は原始人でももっとマシな口説き方するわ僕がお姉さんの友達になります合わせてくださいお姉さんにあごめんなさい 突然ここんなことひれとばっかり並べて本当僕そんな大層な人間じゃないんです君に会いたいだけだから新八君にまでフォローを完 璧, 完璧地球遅れはいありがとうございます<笑>やべ近藤さんが書いた分消すのを忘れてた<笑>手紙を書くたびに別人のように文体が変わるの何言ってんのお姉ちゃんただの変態じゃないこれ私のこと助けたいと 私、この人に会ってみたいウララちゃん、僕と会いたいって私も是非、シンパティさんと姉を合わせたいです皆さん、本当ありがとうございましたあんな手紙受け取って、それでも会いたいってことは大丈夫、自分に自信を持って A さん、に、つのままに、思うままに自然に振る舞えばいいのよすいません、あんたがウララさん